私の戦闘力は53万です。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 まああ普通にあると思いますよ、えー、ということで、山ちゃんなんですけども、第4位いきましょうか。第はい、ということですね、えー、この方が演じたキャラはですね、ワンピースのバギーだったり、呪術回戦のね、ジョーゴなんかをね、演じております。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 なんでね、もう中尾流星さんでしょ。ということでね、えー、中尾流星さんが第1位でしたということなんですけど、皆さんはどう思いますでしょうかまあ、蝶さんっていう方の意見も結構あったんで、まあ、本当に1位にどっちが来てもおかしくないんじゃないかなと思ってるんですけど、みんなのね、えー、予想コメントなんかもね、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ちょっと読ませていただこうかなと思います。皆さんはどう思うのでしょうかね。ということで、えー、この動画良かったよという方は高評価、えー、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 また次回のとこでお会いしましょうバーイ はい、ということでね、今日も雑談やっていこうかなと思うんですけども、今日はですね、あの、最近ですね、僕、かぐやさまは小倉スし隊のね、漫画をね、読んでいてですね、まあ、アニメ3期も決定したということで、ちょっとね、僕漫画持ってるのに、全然読んでないじゃんということで、ちょっとね、最近読んでるんですけども、いやね、めちゃくちゃそれがね、面白くて、ちょっとびっくりしちゃったんだよね。あの、今までさ、かぐやさまは小倉スし隊第1期、第2期と、どんどんこう面白くなっていくから、あ、原作もっとおもろくなるんじゃね、と思って、まあ、その続きら辺から見始め たんですね。そしたらもう案の定も予想していた通り、もうどんどんどんどん面白くなっていて。もう本当にすげえなと。この漫画すげえぞという。 かぐや様を告らせたい、むちゃくちゃ面白いし、もうラブコメもたくさん読んできたけど、まあその中でもものすごくこう好きな作品だったなというか、まあラブコメなんだけども、まあどっちかっていうとこうギャグとかそっちの方が僕は好きで、かぐや様のギャグっていうのはもうほんと一流でめちゃくちゃ面白いんですよね。<笑>あの、普通に漫画で読んでいて笑っちゃう、そんなギャグとかもあったり、普通にそういうなんかそのね、なんかノリが好きなんですね。かぐや様のノリ好きで、あと、かぐや様のなんかファンの民度って結構高いよね。僕、 かぐや様の関連の動画とかよく見たりするんですけどファンの民度とかも良くてあかぐやさんめっちゃおもろいなっていう感じですねまあファンの民度はちょっとまあ関係ない話なんですけどねということでかぐや様原作読んでね14巻むちゃくちゃ面白かったんですよねなんでね皆さんねぜひぜひねかぐや様小クラスタイルの原作読んでほしい本当にいやこれ3期めちゃくちゃ神でしょマジでマジで3期神でしょ多分やばいよマジでレベル<笑>レベルやばいよ原作の、えー、アニメ制作会社確か A1 ピクチャーズだったっけちょっと忘れちゃったんですけどいやアニメ 制作のクオリティももいからもうう誕誕生するべ3期化け物誕生すするるべでしょううんということでね、かぐやさまコクラスタイ第3期、めちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、原作もぜひぜひ皆さん、えー、見てみてほしいなと、えー、ちょっと個人的に本当に面白かったということで、見てほしい。<笑>ということで今日の雑談は、かぐやさまコクラスタイでした。えー、また次回の動画でお会いしましょうね。バイ。